はい、こんにちは。国立遺伝学研究所の桜井です。この動画では、メタボローム解析を使って、畑の土からオカラミンという成分を同定したお話を紹介したいと思います。この動画の目的ですが、LC マスを使ってノンターゲットのメタボローム解析を行い、多変量解析を行うと、調べたい事柄に対して、器用が大きい候補のピークのリストなどが何かしら上がってくると思います。 ここまでは比較的簡単にできると思うのですが、その先で悩まれている方は多いのではないでしょうか。この候補成分は本当は一体何の成分なのか気合を入れて童定まで行う価値がありそうなのはどれなのかどの候補が面白い作業仮説に結びつきそうなのかこういった成分のアノテーションと同定がなかなか難しい課題だと思います。この動画では おからみんという成分の同定に至るまでにどんなことを判断しながらアノテーションの確信を高めていったのかをお話しします。こういう論文には書かないような現場でのデータの見方を紹介することでアノテーションや同定を進めるヒントになれば幸いです。この動画はアノテーションで悩んでいる方、ツールやデータベースを使いこなしたい方、 メタボロームデータ解析の現場の雰囲気を知りたい方、メタボローム解析についてもっと活用の幅を広げたい方、有用な成分を発見することに興味のある方、などにお役に立てると思います。今日紹介する研究例はすでに論文として報告しています。科学と生物の日本語の記事もありますので、ご興味がある方はご覧になってみてください。 動画の一番最後にも詳しい情報を掲載しておきます。それでは今日の内容ですが、まず研究の背景を簡単にお話しし、次にどうやってアノテーションをして童貞に踏み切ったのかを紹介します。最後に童貞が成功した重要ポイントをおさらいしようと思います。それでは早速背景から見ていきましょう。この研究は植物の根っこの研究です。 植物の根は養分や水分を吸うのに重要な器官ですが、実は根っこの表面付近では土壌中の微生物と活発な共生関係が築かれています。この根の表層約1ミリメーター程度の土壌領域のことを根圏と呼びますが、根圏での微生物との相互作用が植物の健全な育成に大きな影響を与えることが分かっています。人間の場合だと、 腸内細菌の働きが私たちの健康に大きな影響を与えていますが、それとよく似ていて、腸内や根腱は地球上で最も微生物密度が高い場所と言われているそうです。こんな根腱なのですが、微生物と植物の間で一体どんな成分のやり取りが行われているのか、その実態はほとんどわかっていません。そこで、 これを解き明かそうというプロジェクトが、京都大学の杉山先生のもとで始まって、私もそれに参加することになりました。プロジェクトが始まって、まず行ったのは、土壌や根拠の成分はどのくらいあって、どんな違いがあるだろう、という基本的な確認でした。そこで、とりあえずメンバーが持っていたサンプルを持ち寄って、メタボローム解析をすることにしたわけです。持ち寄ったサンプルはこの5種類です。畑の土、 その畑の土で大豆を育てた後の土。市販の培養土。ヘアリーベッジという植物の根圏の土。そしてヘアリーベッジを栽培した土で根圏ではない部分の土です。ヘアリーベッジというのは豆科の緑肥植物で、秋にこれを植えると夏前ぐらいに枯れてきて、その後に他の作物を育てるとなぜか生育が良くなる。ということで、メンバーの一人、東京農工大の藤井先生が、 関与成分などを研究している植物です。使った LC マス装置は C18 カラム、水アセトニトリル系を使った逆層 LC と、マスとしてサーモフィッシャー社の LTQFT という質量誤差100万分の1ぐらいで正確に質量測定ができる装置を使いました。得られたデータは PowerGetBatch というソフトで解析しました。このソフトの特徴は、 マスの高い質量精度を維持したままで正確なピーク検出を行えること。小さなピークまで漏れなく拾えること。この二つによって、アダクトの判定や質量値による基地化合物データベースへの検索などが正確に行えること。そして、アライメントをしたときに異性体であっても溶質の順番が入れ替えることなどがない正確なマトリックスができることなどです。LC マスの実際のデータはこのような感じです。 この図は横軸が LC の溶出時間、縦軸が質量電化比で赤い点として見えるのがピークになります。横や縦に一直線に見えるものは溶媒由来の強雑物やナビ標準ピークなのでここでは無視してください。土壌ではグラジエント後半にいくつかにピークが見えているだけです。植物などと比べると土壌はどれもピークが少ない様子がうかがえます。 ただ、土壌の由来によってかなり成分組成が違うということが分かってきました。主成分分析 PCA はこんな感じになります。第1、第2主成分とも大きな寄与率で、やっぱりそれぞれ個性が豊かみたいです。でそんな中、ヒアリーベッジの土壌が他に比べてちょっと似ているということが分かりました。ローディングプロットを見てみると、こんな感じだったので、 このあたりのピークはヘアリーベッチの土を特徴づけている成分になりそうです。これらのピークをリストアップしてピーク強度を見てみると、やはりヘアリーベッチの栽培土壌だけに特異的に存在していることがわかりました。はい、ここまで背景として土の比較メタボローム解析と多変量解析を行ってヘアリーベッチの栽培土壌に特徴的な候補成分を絞り込むことができました。 それでは次に、このヘアリーベッチの根拠に、オカラミンという殺虫成分がありそうだということを見出して、同定まで行えたというメインのお話をしていきます。実はその後の研究で、オカラミンやその生産菌がヘアリーベッジの緑肥効果に関与していそうだということが分かってきてまして、現在は応用研究へと進展しています。それでは、まずどうやってオカラミンに着目し、さらに同定していったのか、紹介していきましょう。 先ほどの候補成分リストをよく見ると、根検で特に強く検出されていて、少し離れた部分の土壌では相対的に弱いことが分かりました。また、化合物データベースへの検索結果を眺めていると、候補化合物の組成式には N、窒素を含んだものが多いのが目につきました。ということで、根検で何かしら特殊な成分が活発に生産されている様子が想像されました。 窒素が入っているため、データベース検索で見つかる異性体、同獣体も種類が少ない傾向があります。次に候補成分の名前を見ていくと、似たような名前が何回も異なる質量値や溶出時間で検出されていることが分かりました。その一つがオカナミンという変わった名前の成分でした。A, B, C, L などが見えます。名前が面白いので何だろうということになったわけです。 調べてみると、案の定、日本人により発見された成分でした。大阪府立大学の名誉教授、林秀夫先生が1989年頃に見つけていました。土壌由来のカビ、ペニシリウムシンプリシシマム AK40 という株を、おから、お豆腐を作った時に出る大豆の絞りかすのおからを培地に使って人工的に培養すると、 この微生物が生産する殺虫活性がある成分だということです。ところが、オカラミンが自然界でどのように存在しているかは不明でした。もしこれがヘアリーベッジの緑非効果に関係したとしていたなら大変面白いということで、さらに詳細にアノテーションをしていくことにしました。まずは何はともあれ生データの確認です。 データ解析ソフトでピーク検出が失敗している場合などももちろんありますので必ず生データを見てエクセルになったデータが妥当かどうかをしっかりと確認していきますこの場合生データで見てもヒアリベッジの栽培土壌に特異的なことがちゃんと確認できましたここで使っているツールがマスクロビューワーと言います 複数のデータを二次元のマスクロマトグラムで比較できるのが特徴で、検出したピークの位置を表示して質量が正確に計算されているかを評価したり、MSMS MS 多段階マスを閲覧したり、化合物データベースを検索して見つかった化学構造を表示し、部分構造の質量計算をすることなどでアノテーションを深めることができます。 入力ファイルとして MZML や MZXML という汎用のフォーマットを開くことができるので、ほとんどの LC マス装置のデータを見ることができて、フリーで使うことができます。このツールを使いながら、まずマススペクトルを確認していきました。 オカラミンのマススペクトルは文献などにもどこにも報告されていません。ですが、えー、構造式から考えると、ここの部分を配列してニュートラルロス68を与えるということはリーズナブルでした。これはオカラミン A のデータです。オカラミン C もこの68の部分があること。それと A とは違って198というフラグメントが得られることが妥当でした。 さらに、オカラミン B は、これらとは全く異なるスペクトルですが、構造の違いを考えると、これも妥当であることが分かりました。ということで、なかなか感触は良さそうです。ところで、先ほど生データの確認をしたときに、一つ気になることがありました。それは、オカラミン A の隣に、もう一つ異性体のピークが見えているということです。これ何だろうとなります。 マススペクトルを確認すると、オカラミン A、B、C のどれとも違ったスペクトルであるようです。ここで改めて、普段は検索に含めていないパブケムに検索をしてみると、実は異性体としてオカラミン H というのがあることがわかりました。なんで普段パブケムに検索をしていないかというと、候補がたくさん出てきて解釈の妨げになることが多いからです。 ということで、オカラミン H の構造が得られたので、マススペクトルを見てみると、ニュートラルロスの68は脱離しない形となっており、これも妥当そうだということが分かってきました。ということで、これらは本当にオカラミンっぽいぞということになってきたわけです。ところが、マススペクトルを眺めているだけだと、それ以上には自信を持てる判断材料は得られないということで、徐々に不安になってきました。 何か、こう、全く異なる角度からの証拠を何とか得られないかと、そう考えるようになったのです。実は私たち、食品メタボロームレポジトリといって、222種類の食品を単一の LC マス条件でノンターゲットメタボローム解析をして、そのデータを全部比較できる形で公開しています。食品メタボロームレポジトリ、略して食レポと言います。 これに検索してみれば、そのサンプル得意性から何かしらヒントが得られるかもしれないと、そのように考えました。実は今回取得した土壌のデータは食レポと全く同じ条件で検出したので、質量値の他に LC の溶出時間も含めて該当ピークがあるかどうかを検索できます。 もし違う装置で取ったデータであっても、アセトニトリル濃度を計算することで、大体の溶出時間が一致するかどうかを見極めることが可能です。そして検索結果ですが、オカナミン A に1件の該当があるという結果になりました。この1件、なんだろうということになります。詳しく見てみると、生姜に検出されています。 ですが、ピークの詳細情報を見てみると、マススペクトルが全く違うということが分かりました。つまり、別の成分だということです。ということで、最終的には、オカラミン候補に該当するものは0件となりました。食レポには ESI ポジティブモードで検出されたピークが97万件、非常に大量に登録されていますが、それに一つも該当しないという結果になります。さらに、食レポには、 マススペクトルの類似性で検索する機能もあるので確認してみるとマス2スペクトルと配当体などに相当するマス3スペクトルのどちらにも該当するピークはありませんでしたマス2マス3スペクトルがある10万ピークのうち該当するものはゼロという結果ですこれらのことから食品にはやたらにあるものではないとすると土壌微生物 ペニシリウムが作る成分であることは逆に理にかなっている。ということで、いよいよ確信が高まり、よし、同定しよう。ということになりました。もしここで候補成分のピークが他の野菜などにも普遍的に検出されていたとしたら、まあ、あまり興味を持たないで終わっていた可能性が高いです。ところで、オカラミンの研究は、林秀夫先生が発見した後に、近畿大学の松田先生が、 殺虫活性メカニズムの研究を続けていて、このように25年来の謎が解けたという素晴らしい論文を2014年に発表していることが分かりました。同定をするためには予想した化合物の生成標品と比較することが必要です。松田先生なら生成標品を持っているに違いない。またこれだけ確信が高まれば先生もきっとご興味を持っていただけるだろうということでご相談したところ、心よく 標品をご提供いただくことができました。そしてすぐさま標品との比較を行うと、LC マスでの振る舞いやサンプル特異性が見事に一致して、これが紛れもなくオカラミンであるということが同定できました。以上、どうやってオカラミンを同定したかというお話でした。振り返ってみると、ここでメタボローム解析をしたのは、実は最初に持ち寄ったたった5つの土壌サンプルと、 ブランクなどのプラスアルファだけでした。しかもお試し解析なので、繰り返し分析は一切せず、全部一回のみの測定です。さらに、プロファイルを見るのが目的だったので、ESI ポジティブモードだけを行って、ネガティブモードは取得しませんでした。それでも、このデータを解析することで、オカラミンの動定につながったということで、メタボローム解析の部分については、ものすごくコストパフォーマンスの高いデータを生かしきった解析だったと思います。 それでは最後に成功のポイントをまとめてみたいと思います。皆様もお感じになられたと思いますが、今回の動貞は非常にたくさんの幸運に支えられています。まず選んだサンプルが良くって、その中にたまたまヘアリーベッジが入っていたということです。さらに土壌成分は種類は少ないけれども中身が多様で、さらに今回着目したのが窒素含有化合物だったということです。 これによって、候補成分を効率よく絞り込むことができました。そして、オカラミンという変わった名前と、それがいくつかの分子子によって何度も何度もリストに出てきていたことです。これらによって、オカラミンに興味を持つことができました。一般に一つの成分だけではなくって、代謝経路全体が動いていると考察がしやすいということがあると思いますけれども、それと同じような気づきを与えてくれました。 そして食レポの完成です。サンプル得意性というマススペクトルとは全く独立した観点からの評価ができたということが実務的には非常に大きなヒントとなりました。そして何より市販されていない表品を持っている国内研究者、松田先生がいてくれたこと、これが本当に大きかったです。もし馴染みのない海外研究者だったとしたら、もう少し証拠を固めるなどをしてから時間をかけて相談していたかもしれません。 これらのラッキーポイントによって最初のメタボロームデータを得てからなんと半年間という短期間で童貞まで至ることができました。日本には天然物有機化学の非常に優れた多くの研究蓄積があります。ですからメタボローム解析とのマッチングによる成分の同点においては日本は非常に有利な状況にあると言えるのかもしれません。はい、今回はデータベース検索結果の見方。 マ、ま、ススペクトルの見方、食レポのようなサンプル得意性のデータを活用して妥当性の評価をするやり方などを紹介しました。今回は名前もない全く新しい成分を発見したという例ではなくて、アノテーションを様々評価していった上での童貞というお話でしたけれども、より良いアノテーションや有用成分の探索などにご参考になれば幸いです。以上になります。 最後に論文などの関連情報を載せておきますのでご参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。